いっちょやるぜ苦手の極意、行くぜくそこんなところで時間を食っている間に、悟空さんがくそ<笑>あ、あなたは…助けていただき、きありがとうございます 残りがいたなんてこの先にもまだ仲間が戦っているんですあなたの力を貸してもらえませんかこれで終わりだ孫悟空 復讐は終わったのあ<笑>許せない早くあいつを倒して悟空さんを助けましょう<笑>助けていただきありがとうございました悟空さん 俺ももっと強くなります。あなたのように。なかなかやるなっ。え、えっと、今から特別授業を開始します。皆さん、参加してください。 悪やつらはこのグレートサイヤマンが許さないぞないないここにもないあなたの足元に落ちているそれ私が探しているパーツです実は4つのパーツを落としてしまって。 よろしければ、探すのを手伝ってもらえませんかあ、あそこに人が…すみません、あの…なんだこれ、新しいおもちゃかサーターン、今からこれで遊ぼう ブーさん、今ちょっと立て込んでて後で美味しいごちそういっぱい作ってあげますから。ょ、うん、こで遊んでおくかなんだお前行きましありましたそのパーツは私が落としたものでこれは俺が拾ったんだぞもう俺のだもんね仕方ありませんね あまり強行手段を取りたくないのですが力ずくでパーツを取り返しますよぐぬぬこれは俺のだぞお前なんか嫌いだありがとうございます確かに探していたパーツですあとパーツは残り2つ次はあちらに行ってみましょう いるものってすみませんたでこなこんだよおとなげない うるさい大人には大人の事情ってもんがだなどうせうっぱらおうとしてるんじゃないのぐなぜそれを仕方ないここは公平にじゃんけん王だなううーんパーツに夢中すぎて私たたちの声が聞こえていないようです少し手荒くなってしまいますが、ね、あの人たちと戦って取り返しましょう 世界の平和はグレートサイヤマンが守るこのスーパーエリートを差し置いてヒーロー宣言とはいい度胸だよしこれでパーツはあと一つになりました最後までお付き合いしていただけると嬉しい なかなか最後のパーツが見つかりませんね。ああの人たちが持っているものって。<笑><笑>このキラキラした。舞台なんと素晴らしいパワーを秘めている気がするぞ。早く持ち帰ってフリーザ様に献上するのだ。それはこの俺様が見つけたんだ。なら、手柄は全部俺のもんだよね。 お前一人で見つけたものではないあそのパーツ私のものなんですが返してもらえないでしょうかこのパーツはフリーザ様のものだたとえレディの頼みでも聞くことはできぬヘ<笑>ちょうど体がなまっていたところなんだてめえらを倒して俺が手軽を独り占めしてやる 手柄は全てこのザーボン様がいただくてめえにだよ抜けがけさせねえよそれ誰が一番早く倒せるか焦うだよあのパーツが最後の一つにな言われますと戦いに持ち込んでしまって申し訳ないですが、ね、もう少しお力を貸してくださいありがとうございますそれで彼に会うことができます 甘いな、お嬢さん。そのパーツをもらっているのは、我々三人だけだと思っておやおや、連絡を受けてくた。この有様ですか。そのパーツ、渡していただけますか 見逃してあげますよこのパーツはもともと私のものです<笑>それなら力ずくで奪うまでい、えー、やはりお前は甘いなお前なかなかやるなその力目を見張るものがあるあなたのおかげです 今回はお手伝いいただきありがとうございましたこのままだとキリがない何かってはあ、そうだすみません必ず帰ってきますので少し足止めしてもらってもいいですかやったなこの調子で ヒーロークロロクムのニトリあんなヒーローやこんなヒーローみんながあなたの思うがまま組み合わせは無限大あなただけの最強チームを作って フフッド<笑>いいでしょうあなたは師匠の新しいお弟子さんですか 本日、一緒に修行することになりました。ウーブです。よろしくお願いします。お前、弱い。<笑><笑>まず、初めの修行は、 こいつらの駆除になりますどうやら師匠はこいつらのせいで仕事がはかどらないらしくついでにこの戦いを通してあなたの力を俺に見せてくださ い, いおお助け出来損ないに用はないなるほどそれがあなたの実力ですか俺も負けていられません この辺りに師匠を倒そうとしているやつがいるらしいですそいつを倒すのが二つ目の修行内容になりますはっすごい木がこちらに向かってくる死に物狂いで来い俺に殺されたくなければな。と思うな その調子ですよ、素晴らしいなんだ、貴様俺様の邪魔をする奴は何事であっても許させんぞ無謀だなこの俺に戦いを挑む お何なんだこの力はへーおお助けせ先輩方どどうしたんですかさっきの方々はもともと見張り役として配置されている俺の先輩たちですでも一体何が考えていても仕方ないか一旦修行は取りやめにしてすぐに奴の暴走を止めましょうかなり厳しい状況になりますが 一緒に力を合わせて戦えば勝てると思いますああ<笑> な, なんとか暴走は止められたようですがそれじゃあ現状の報告のため師匠の元へ戻りましょうか 実はご報告がございましてあなたですか話は部下たちから聞きましたよ<笑>素晴らしい働きですねしかしまさかここまでの力を持っていたとはあなたたちの力はよくわかりましたただ私はね用心深いんですよ この場で私がじきじきに消してあげましょうこれが私からのご褒美ですよ師匠くまさか騙されていたなんて一緒に力を合わせて師匠いやフリーザを倒しましょう、うん、少し甘く見ていたようですね ここからは気を引き締めてまいりましょうかしぶといですねそろそろこちらも本気であなた方を潰させていただきますよ弟子は黙って師匠に消されなさいこの私が破れるなんて もう開けてらんねえ。 電話、参りましょうか。<笑>なんだか楽しそうですね。私はここで応援してますから。 そこ、ね、<音声><音声>の極いがあっていろいろな歴史や時代の人が入り混じった世界になってしまっているみたいとりあえずいつも通り出てくる敵をバシバシ倒していってちょうだい協力よろしくね はい、超えちゃってるんですが、と、とりあえず、この時代からはお帰りいただいて。お前、俺を誰だと思ってるんだ赤い神シャンプ様だぞ アンド遊スタンドで一緒にに入っちゃったのか今元の気分に戻せない力と力がない 聞いてくるもいよね、君があの子たちに気づかてあげるのよじあそのかな信じらんねえ<笑><笑><笑>ふ危ない危ない一対一にはならなかったようだけどただ何か引っかかるのよね一つの歴史に集約する理由 このエネルギーはあーが確かに橋まで研究してみたいな<笑>まさかこれってフューが私たちに悪意を持っていたらこうなっていたってことこんな力を隠していたなんて何にせよさっさと元凶を倒して元の時代に戻してしまいましょうヒヒッ おめえもまだ本気じゃねえんだろうようこそ なんだか生まれ変わった気な、ね、さーて楽しい狩りの始まりよ<笑>なんだ大したことないじゃない警戒して損しちゃったまだ孫悟空以外に生き残りがいたのあなたも美味しくいただいて ククそこのおめえこのままだとこいつにやられちまうおめえの力貸してくんねえか今からあれたけの木ためるおめえは時間を稼いでくれあらあなた一人で戦うの相当自信があるよね一体何をたくらんでいるのか分からないけれどまあ倒しがばいいんだもんねフフッ いつまで耐えられるかしら なかなかやるじゃないあなたも食後のデザートにしてあげるよ。 私の邪魔をするな なさいうわ っ, うっあありがとうございます正気に戻ることができました今後私はまた悪に支配されるかもしれませんもしそうなってしまったらあなたが私を止めに来てくれると信じていますその時はよろしくお願いしますね 今から特別授業を開始。